皆さん、こんにちは。サルです。えー、最近ですね、ツイッターとかいろんなところでやたらとこのワークマンのチタンペグを見るものですから買いに来ました。なんかね、売り切れてる店があったり、まだ入ってない店があったり、なんかまちまちみたいなんですけど、たまたま、えー、少しね、あのー、郊外のお店に行くといっぱいあったものですから買ってきました。はい、こんな感じのチタンペグ。 私はですねチタンペグって今まで使ったことがないんですよはいなのでちょっと初めて買ったのでどんなもんなんだろうとじっくり見る動画ですのであのまあお暇な方はねよかったら最後までお付き合いくださいこんな感じでまあどうなんでしょうね全く飾り気のないですね <笑>丸棒にフックがついててで先にはなんかゴムがついてるんですけどえこの少しね輪っかの跡っていうかくぼんだね溝が掘ってあるんですよね。でゴムを外すと削ってちょっと尖ってる感じ。 まあ、ただ、尖らせてるところがね、色が変わってるわけでもないので、まあ、こういう金属、チタン合金の色なんだろうなとと。あのフックの部分は溶接してるみたいですね。あの鉄と違ってね、ステンレスとかチタン合金とか、溶接って結構な技術がいると思うので、まあ、そのあたりはね、すごいなと思うんですが、 あの、よく軽い軽いっていうね、聞いてたんですけど、この音で皆さんわかりますかね私の感覚ではそんな軽くなかったので、そうなのかなと、ちょっとまずその軽さについて持ってるペグなんかと比較してるんです。あと、長さですよね。25センチって書いてて、 まあ、測ると本当に25センチえ。ほぼぴったりの長さですかね。フックが、あの、フックがついてるので、フックの先までは21センチぐらいそんな感じですね。だから地面に突き刺して使うときに、25センチね、埋めちゃうとね、あの、まあ、そんな人いないと思いますけど、もうロープもね、埋まっちゃうし、あの引き抜けませんから。 実際には20センチぐらいなんですかね。えー、説明文が書いてて60度の角度で刺してその時に垂直方向に 4cm は地面から出してくださいみたいなこと書いてたんで地面に埋まってる部分は実質2 0センチぐらいですかね。 7 1ミリぐらいかなはいあのすいませんあの話が前後しますがこれが直径ですね7ミリから 7.1 まあ7ミリぐらいというねだから太くはないですよねただまあ特別細くもない感じですかねこのフックの部分もね割としっかりしてて3ミリだね 3.0 だねここね 3ミリだったんですよちょうど 3.0 まあまあ同じチタン合金で作ってるんだと思いますね42ミリだねここが4 2あのフックのとこですね地面から6センチはあの上に出してくれっていうことであそこの 1.5 倍ぐらいを地面から出しとけばいい感じ 4センチぐらいと覚えとけばね目安になるかなとで重さですよねそのまま乗せて4 8 0ム4 8が重いのか軽いのかちょっとねよくわからないんですよあ紙のねタグがついてたのでそれを外せば4 5 6ム 四十五点七とか出てますね。まあざっくり四十五ぐらいということでね。タグにもね四十五グラムって書いてたんですけど、あゴムもついてた。<笑>すいません。四十五点四グラムぐらいですね。まあほぼあの記載通りと。 軽いのかどうかっていうのがね本当によく分からなくて、えー、これね長さが2センチぐらい短いんですけどアルミ合金のペグそうなんですよ1 6 4ね。微妙に短いとはいえ 45だだから3倍だもんんねねそうなんです、ね、私が慣れてるペグってですね実はねアルミが結構あるのでなんかチタンは軽い軽いって言われて、まあ、期待値ばっかり膨らんじゃって実際買ってみるとねどうかなっていう23センチのアルミこれと同じやつがねこれダイソーのね Y 型ペグかな 十四点九だもんね。そうなんです。これもね長さがね二センチほどは短いんですけど、まあ長さはね違うんだけどねこれも。やっぱりね私これに慣れてるもんで。いで短いよね。これぐらいか。これぐらいで二センチぐらい短いけどね。 15これが1 5ムぐらいって考えれば3倍だもツ、ね、タンのやつはい、ねまあ、軽い軽いと言ってもねうそうなんですよ重たいなっていうのはね正直ちょっと思っちゃいましたねこれちなみにセリアでしょこれ重たいよこれセリアのね太いやつもね1 1 6ムもあるんですよなるほど それに比べれば半分だもん ね, あセリアね。そう考えれば半分、確かに。これはね、<笑>そうなんですよね。セリアのは軸もぶっといしですね。本当に重たいんですけど。エレッテのやつか。エレッテの短いね。これは20でね。 これもスチールペグエレッゼで2 0ンチでも8 1ムとまあチタンの先ほどの2倍以上かって考えると、うん、やっぱりチタンは軽いのかなとコールマンはね太いんですよね、まあ、デザインもねいいのでねちょっとこう無骨な感じでね 八十二グラム。八十二グラム。だいたい二十センチでまあ七十五から八十五ぐらい？えっ、ー、とジュラペグだね。違った。パワーペグ。うん。ステンレスはね、ちょっと重いイメージがあったんですけどね、そんなことはないみたいですね。七十だから。 やっぱりこのダイソーのアルミの方が軽すぎるよね2 3ンチあっても15だからねうんそういう意味で言うとやっぱりアルミは軽いよ ね, <笑>いよ ね, <笑>いやねだから、ね、改めてねやっぱアルミって軽いなっていうねその <笑>結論ですねあの軽さ追求するのはやっぱりアルミですよねって、ね、いうのはね思っちゃうんですよねまあそう考えるとチタンはは長いい割には軽いよねだからまあこれと比べちゃいかんですよね正直ねだからまあスノーピークとかで。 多分8090ぐらいでしょ25だった ら, だらそれに比べると確かに長さを考えても半分、うん、半分の軽さっていうにはなるよねただやっぱアルミと比べちゃうと全然だねアルミの3倍の重さだもんねだからアルミの3倍の強さがあって初めてだけどどうだろうね こんなに強いかどうかは何とも言えないなこれなんだっけこれよくわかんないなこれ鉄だと思うけどねなんかよくわかんないペグだねということでやってみたいのはやっぱりこのアルミ Y 字ペグ2 3ンチ対この 合金ペグ、えー、ワークマン長さがねワークマンの方がね2センチ長いんですけどただ、えー、どうでしょうねそうこの 7mm <笑>そうなんですよ<笑> 7mm のね割とこう飾りっ気のないね<笑>全く飾りっ気ないよねこれここなかったら本当にただの丸棒だもんねこれね 本当に飾り気ないけどね、うん。まあ、サビないっていうところは共通してるよね。サビない。それはどちらも共通ですよね。値段はこっちは、まあ、399円。約400円でしょ。これ110円でしょ。だからまあ約4倍だもんね。値段はね。で、重さが4 5ムでしょ。 こっち重さ 15g だもんね。だから3倍だもんね。高い重いという意味で言うとこっちはちょっと負けてるよね、正直ね。ただ強ければね。つまり3倍重たいけど3倍強ければ。うん。まあ、4倍の値段だけど4倍強ければ。まあそういうメリットがあればね。これは素晴らしいなという気はするよね。まあこれも Y 字ペグだからさ。 アルミだけど、やっぱりこういう構造上の強さがあるからね。あと地面、丸いね、まっすぐよりも、こう地面に刺した時の面積も広いからね。抜けにくいとかいう、そういう地面、土との摩擦も稼いでるもんね。まあ、どっちがいいのかなぁ。ちょっと試してみたいな次回の動画でやりましょう。ということで、え次回、このペグ対決をやってみようと思います。 値段とか重さとかか、重さそれを補ってあまりある強さがワークマンのチタンペグにあるのかどうか確認してみたいと思います。よければチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。最後ままでごご視聴いいたた。だきありがとうございました